はいおはようございますラスカルでございます 本日の動画はですね、えー、久々の家動画となっておりまして、今回ね、家で食べていく食材なんですけれども、先日、事務所の方にね、麺屋唐菓子さんというお店からご連絡がありまして、ぜひねあの、オンラインショップで販売しているつけ麺のメニューをね、食べてほしいと連絡があったんですけれども、実はこのお店、以前からね、まあ、僕のコメント欄等にも、あの宮城、まあ、仙台の方にお住まいの方からね、麺屋唐菓子さん食べてください、麺屋唐菓子さん食べてくださいってもう何件もコメントがあって、 ずっと気になったお店でしてということで本日はこちら麺屋冨樫さんのつけ麺をね大量に食べていこうと思っておりますので、えー、早速ね調理に移りますそしたらひとまずね今回送っていただいたこちらのつけ麺の中身を見ていきましょうこちらが今回頂 い, いた3色入りのねつけ麺のセットなんですけれども麺が3玉に 漬け汁がこちら3種類あるんですけれどもまずこの白がエビとで黒のかつおに赤のカラウマと基本はねこの漬け麺3種がセットとなっておりまして今回はねこの3種の漬け麺と3玉だけではなくてもう1セットこちらにございますので合計ね6玉食べていこうと思います ということで、えー、早速ね、作っていこうと思うんですが、まずはじめに、こちらのね、3種の漬け汁を温めていこうと思います。よいしょ。うん。あちゃーおてい。んでたそのうちに、この麺を茹でていきましょう。ずーっと。ずーっと。でい。でい。熱い。へい。えいっと。 よしーーで10分弱とじゃあこの間にネギ切っちゃいましょうネギやばい麺入れるの早すぎた全然準備してなかった<笑><笑>というのも昨日なんですけどこれね低温でこのチャーシュー2種 仕込んでおきましたので、これもね、トッピングに切っていきます。はい。はいはいはい。そしたら、これね、麺を揚げていきます。 さあ一旦これ水で締めましょうか。でね、今回は許していただきたいんですけど、これね、器ちょっとさすがに同じ漬け丼がなくてですね、もうね、全部バラバラなんですよ。<笑>ここはね、ちょっと皆さん許してください。<笑>申し訳ない。先に漬け汁を出してしまうと冷めちゃうんで、面性をね、整えていきましょう。よいしょ。お。 こんな感じとで最後にずっと、はい、とりあえず麺丼はこんな感じをふ丼ですねつけ汁もかけていきましょうまず1種類目こちら白でございますはい白ろあつけ汁もしっかり多いな2種類目はこちらの黒でございますうお ドロドロうまそうそして最後にこちら赤辛うまでございますいそしたらこちら漬け汁3種と麺丼の方に作ったチャーシューをのっけていきましょうでこれ先ほど仕込んだんでまだね全然染みてはないんですけど味玉ちゃんをということでこんな感じでね全て完成いたしましたので向こうの部屋でね早速食べていこうと思います はいということでただいまねこんな感じで全て仕上がりましたいやーねめっちゃうまそうなのよつけ汁がね冷めちゃうといけないので早速食べていこうと思いますそれではいただきますまずは麺かな麺だけで食べたいけど麺はねこんな感じでございますねちょっといただきます かなりね食感がもちもちしてますねこの麺うんうん、そしたらちょっと早速ではございますがまずはねこちらの白エビの方からいただきます うん、エビの風味めっちゃ強いなこれまたはこの魚介系、まあ、煮干し系とかの香りもしっかりするんで香りがねすっごいいいですねうんうま<笑>ちょっとこれ自家製で作ったさチャーシューも食べていいですかねこうももの方はねこんな感じでございます 柔らかい10時間低温でね調理したんですけどうまめっちゃ柔らかい次これバラ肉いっていいこ れ, これバラ肉でございますうーってうめえなうん これね見てもらうと分かると思うんですけどつけ麺屋さんのつけ麺とかの麺に比べると短めになってるんですよねやっぱりこう長いとね女性の方とかすすりきれないみたいな結構効くんですけどこれだったらねかなり食べやすいと思います、うん、で今回僕はねこういったチャーシューとか作ったんですけどつけ汁の方にはねもうこんな感じで結構ゴロゴロとしたチャーシューとか。 こういったメンマとかしっかり具材も入ってるんで特別トッピングをね買ったり作ったりしなくてもこのワンセットだけでねしっかり楽しめると思います、うん、そしたらちょっと続いてねこちらのつけ汁こちらがね真っ黒カツオでございますねこんな感じねカツオボッといやー もうんまっカツオがねぶわって飛んでくるこれ足りないかもなマジでうん<笑> 自分で作ったやつなんでね別に紹介するものではないんですけど味玉っすね<笑>やっぱり味が染みてない<笑>ちょっとカラまマの赤いく前に行っちゃっていいですかねこの子<笑>それでは皆さん乾杯 やっぱりつけ麺だと濃いめなんでねビールめっちゃうめえわめっちゃうめえ<笑>そしたらそろそろこれ3種のね最後でございますよいしょうま辛といただきます、うん、これ 色味に反して、しっかり辛味がありますね出汁感もしっかりしてるわ<笑>ひとまずね、こちらの一皿完食でございますそしたらこちらの二皿目ですね というか、濃厚系なのに、こんな食べても飽きないわ。もちろんね、今回は漬け汁を3種用意したっていうのもあるんですけど、濃厚系のこういった漬け汁って、甘みがね、強いの結構多いと思うんですけど、かなりね、甘みは控えめ。だからね、こんだけ食べても全然こう、飽きってのは来ないですね。うん。もうね、だいぶ折り返しも突入してきたので、 ちょっとね、漬け汁の方に味変を加えたいと思います。おすすめはね、刻みニンニクとか刻み生姜が結構いいらしいんですけど、本日はですね、えー、購入をしに行ったら浅すぎて、まだ商品が入ってなかったので、すりニンニクとね、すり生姜で味変していきます。まずは、エビにニンニクと。うい。うん。うん。 にパンチ強っ<笑>思ってる以上にエビのね香りが強かったんでまたニンニクみたいなこの香りのね強いものを入れると今までのバランスとちょっと変わってくるんでこれはこれでね楽しくて美味しいですね。うん でもやっぱりここまで食べてくるとだんだんねお腹いっぱいでございます。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>うん、ということで今ねこの東橋さんのつけ汁の具材麺に関しては全て完食いたしました残りはねこれも僕が作ったトッピングだけになりますんでこれはねもうちゃっちゃが食べちゃいましょう。<笑> た、は、だいまね無事全て完食いたしましたということでごちそうさまでしたはいということでただいまねエンディングは別の日に撮っておりますというのも今ねこの目の前にあります こちらのラーメンなんですけど、豚そばというメニューでして、動画内ではね、いただいたつけ麺の他にも、こちらね、二郎系のラーメンなんかも、7月の7日から、まあ、限定発売をするらしいんですよね。先日はね、まあ、つけ麺でお腹いっぱいになっちゃったので、まあ、こちらのね、ラーメンは改めていただこうと、ただいまね、エンディングをとっているんですが、つけ麺も、ラーメンもそうなんですけれども、こちらの富樫さんは100、100% 自家製麺を使用しておりまして、スープとかね、つけ汁がうまい 甘いのはもちろんなんですけれども麺もねめちゃめちゃうまいんですよぜひね気になる方は概要欄に販売ページの方を記載しておきますので宮城の有名店麺屋戸橋さんのメニューをご自宅の方で楽しんでみてくださいはいということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画だと思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いしますじゃあね